ビレッジでレベルデザインを担当している津田ですこちらでは本作におけるレベルデザイン制作について説明いたしますまずはじめにレベルデザイナーとは大金を作り出す仕事です 実現したいコンセプトやビジョンをもとに感情が動くようなゲーム体験が得られるように空間演出を用意する仕事ですディレクターとのやり取りでコンセプトに沿って正しくゲームに反映されているかの確認を行いますバイオハザードの場合は怖いかどうかが大きな判断基準になるので怖さや緊張感が要求に達しているかの確認も行います 演出やゲームデザインを決めていく際には非日常的なシチュエーションを没入感を持って体験してもらうために丁寧な入り込みの演出や、説得力のある空間設をを行うことを意識しています。ビレッジで苦労した点としてはホラーという限られた枠組みの中で種類の違う体験を用意する必要があるところです。 ビレッジに限らずバイオハザードシリーズのレベルデザイン制作においては怖いものにアンテナを張っていて怖がらせることに対して引き出しが多い人が向いていると思います敵で驚かしたりパズルでなるほどと思わせたりさまざまな思考や感情を生み出すことが要求されますビレッジでユーザーに体験見てほしいシチュエーションとしては いろいろな表情を見せる作り込まれた村を隅々まで体験してほしいです恐怖を感じつつも住むといろいろな体験や発見があるはずです